演舞も元気よく皆様にあの笑顔を届けられるような演舞を踊りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では戻りご気をつけ、お客様に礼、は、それでは2回目も日本全国風の花火から始めさせていただきます。 またあの皆様に福を届けるようにもり子たち元気に戻りますので応援の方よろしくお願いいたしますそれでは参ります日本全国福の神福の神が登場しました皆様のもとに福を届ける参ります はい<音楽><音楽>